演武開演どうも私のつれ連れなる日常演武さんですよねはいそのいうわけで本日はこちら どうかよろしくお願いしますしこのコリは大歓迎ですねから 中根コーンが入ってい、ね、て、確かに食感も楽しめましたが、無道の味は、価値はちょっと弱いかなという部分があったのが残念でした。無道うの店員が昔に無道があまり弱いので、もうちょっと一押しをして欲しかったなという気がします。なので、無道のテリフしかないので、ちょっとかない部分があったのが残念なので、こちらを提出させていただきます。低カロリーなのと、無道の食感が楽しめたのは良かったです。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。